情報科学類プログラミングチャレンジ第2回第5部セグメント3皆さんこんにちはこれはあのアゴリスムの最後のビデオとなります前回のビデオでは UFDS っていうデータ構造を説明して実装も説明しました今回のビデオはもう一つのプログラミングチャレンジに使われるデータ構造セグメント3を説明します では行きましょう UFDS と同様に、まずどんな問題で使われるのかを説明します。セグメント3が主に代表的になる問題は Range Maximum Query, RMQ という問題です。例えば RMQ って何かというと、なんかこのアレがあって0から6のアレ、でそのアレの中に 18, 17, 13, 19, 15この整 数, あと整数の値があります。RMQ っていうことがインデックス i からインデックス j の値への最大値は何ですかっていうことですね。例えば RMQ00 が0つまり0から0までのインデックスの最大値が 18RMQ00 から6が6 つまり0から6の最大値がこの20ですよね。これはインデックス6なので RMQ06 は6。で、RMQ14 が3。1のインデックスから4のインデックスまでの間は最大が19。ですね<咳>。まあ、あの、簡単な方法に言うと、えっと、まあ単純ですると、i から j をループして、 で、なんか最大値を見つかる。一回のクエリが OFN ですね。OFN でこれを見つかることができます。だけど、あの、まあ、問題、えっと、よく出てくる問題が、このクエリが何回何回も繰り返しないといけないし、i と j も変わるし、あと、値をアップデートしないといけない。ですね。これすべて、えっと、考えると、 特に、クエリの数が多いときだと、あと、もう少し早い方法がないかと考えられます。これは、キーコ造を使うと、えっと、一つのクエリが O of N じゃなくて、O of Log N ということができます。それは、セグメントツリ3です。セグメントツリ3の基本的なアイディアが、まあ、微分キーコ造で、で、えっと、それぞれのサブトリーには、 あとそのサブトリーの最大のインデックスが入っています。ですので、検査、あと、まあ、キー構造を作るには、もちろん全部とデータを読まないといけないので、OFN となります。で、えっと、一つをクエリすると、のは、キー構造を降りることなので、OFLogN。で、アップデートが、アップデートも OFLogN。なので、あと、クエリが多い場合だと、 セグメント3が、あの、ループより速くなります。ですね。だから、問題の、あと、やり方、問題のアゴリズムを考えて、問題のアゴリズムにはクエリーがたくさんが必要なときに、これを使いたい。ですね。まあ、セグメント3が実際に、いくつかの実装方法がありますので、まあ、これは、えっと、最良の実装方法なんですが、今回はもう少し、あと、実装しやすい方法を説明します。 フェアリーはもちろんログウェイなんですけど、アップデートは少しいいよなんかロ グ, ウェ イ, ログウェイのプラスなんとかとなります。これはなんか、ベクターで、ヒープで実装します。じゃあ、アイディアはこれですよね。セグメント3。だから、さっきのデータですと、例えば0から6。全部探したいだと、まあ、これはルートからですね。0から6。ですので、まあ、最大が6。でも、例えば、 えっと、2から4を探したいときですね。2が、えっと、まあ、6より小さいなので2、2をここに探します。ここは2ですね。これは2から2ですね。で、ここが4までですね。これは2から4のないんですよね。じゃあ、2から4のクエリはどうやって探すのかですね。まあ、実際に、えっと、2から4を考えると、 2から3と4を考えます。なので、2から3のレンジが3。で、4から4のレンジが4。で、3と4を比較して、どちらが高いかを返す。ですね。ですので、なんか右と左両方を当たるときに、こういうふうな比較をしなければならない。でも一方、例えば0から3。0から3を探すと、ここは0から3だけですね。 えっと、六から、えっと、5から6。五から六だと、ここに4から6にいて、あ、四から、5から6はないんですよね。ですので、5から5と6から6を比較します。と、5と6を比較します。まあ、こういうふうな、最悪の場合が2つのレンジクエリを調べないといけない。ですね。じゃあ、プログラミングを見てみましょう。 二つに分けます。一つが構造、えっと、木構造の作り方。もう一つが木構造のチェック方法。最後を木構造のアップデート方法。三つのコードを解説します。作り方はリカーシブ的に。まあ、まずはよくここは イントヴェクターを使いますので、あのそのイントヴェクターをなんかそのタイプ Def します。これだとなんかプログラムはちょっと簡単になります。vi を見たら vi がイントヴェクターだと考えてください。で、えっと、セグメントスティーやクラスにすると2つのイントヴェクターが必要。st があのその最大のインデックスが入っているやつ。で、a が、えっと、その実際の値が入っているベェクターですね。 じゃ、この二つの関数を定義します。レフトとライトが、えっと、このあるインデックスに対して、その右にあるインデックスと左にあるインデックス。これはヒ a プの型なので、えっと、キコゾをアレイで実装するときに、まあ、これをすることが必要ですね。なんか、インデックスは、えっと、その、微分で、えっと、バイナリで、えっと、定義します。 で、キコゾを作成のは、なんか、再起で作成してます。p が、<咳>えっと、なんか、その、インデックスで、l と r が、なんか、右と左ですね。初期に使う、作るときには、こんな感じです。えー、っと。ま, あ、<咳>まずが、l と r が同じであれば、 えっと、まあ、一つのインデックスを見ているので、一つのインデックスの最大がその一つなので、あの、最大インデックスの P が L となります。ですね。リフじゃない場合だと、まあ、L の最大をチェックして、R の最大をチェックして、で、その両方の最大を P に入れます。ですので、P、えっと、L を作って、で、R を作って、で、P1 が最大の L。 p2 が最大の r。で、p が最大の、えっと、l と r の間の最大となります。で、クエリーするときには、こんな感じですね。1から0ですね。で、これは bound ですね。マイナス1、えっと、マイナス1と i と j ですね。すいません。0と n マイナス1じゃな、行ってません。ですので、まあインデックス p を探して、l と r ですね。 バウンドと、I、と、J、を探してますで、クエリレンジが、<咳>あのバウンド、バウンド外であれば、なんかそのクエリがこの、この枝がこのクエリのバウンド外であれば、なんかマイナス1を返す。ですね。バウンド以内であれば、あと、まあそのバウンドの中の最大を返す。で、次は、あの、 まあちょっとバウンドは一部入ってない場合だと、えっと、その、右と左をチェックして、で、えっと、右と左が、えっと、どちらがバウンド外であれば、あと逆方が、えっと、回数。両方バウンド内であれば、両方をチェックします。で、えっと、値をアップデートする方法ですね。値をアップデートする方法は、まあえっと、 1のまあ最初のインデックスからバウンドですね。0から n マイナス1のバウンドでインデックス i を valuev をアップデートします。ですね。で、まず i と j がなんか探しているインデックス、アップデートしたインデックスにして、で、えっと、i と j がバウンド以外であれば、まあ、これを戻ります。ですね。で、i と j がリフであればアップデートします。 リフでもない場合し、バウンド外でもない場合だと、あと、インデックスが右に、えっと、バリューが右に入るか右、左にあるかチェックして、そこでアップデートします。まあ、ちょっとコードが、ここは長くなりますが、このコードがいくつかのところに使いますので、ぜ、ま、ひ、あえっと、実装してみて使ってください。じゃこれは、えっと、あの、その、<咳> セグメント3の説明でしたです、ね。まあ、この授業をまとめるとあのデータ構造の選択によってはあの結構問題にえっと影響がありますのでぜひあとデータ構造をよく考えてから問題を実装してくださいです、ね。あの自分の言語 C++ なり p y t イ o なりのデータ構造の特徴をまあしてください。でえっと、まあ自分の言語のデータ構造を使えないときだといろいろなあの キーコゾーなりとか、えっ、ー、と UFDS なりとかのあとデータ構造を少しずつ学んで、データ構造を学んだ後に、なんか実装をなんかライブラリ自分のライブラリで保存してください。はい。まあ、これはセグメント3の説明でした。次回のビデオでは、えっ、ー、と、まあ、先週の学生の質問をお答えして、 ま、いくつかのリラックチックと、えっと、ヒントをあげますので、あの、ぜひ、それを見てください。では。